プレゼントプレゼントプレゼン you <laughs> わかったよ病院組は病気になった狛江だとミオだと終わりの他に積木とくずりゅうと俺を合わせた6人だった残りの5人病院組っつっても事件が起きた日もそーコテージで寝てたところすぐに2人で病院不眠不休だった積木を休憩し その時だった受信スイッチを押してもちろんと急いで病院を飛びでも死体発見アナウンスが鳴ったそれが今回の実験まあでも今の話ってどこまで信用していいのかな ごめん、客観的に聞くとさ今の話って明らかに怪しいんだよねだって首吊りの映像を見たのも日向君くんだけで三浦さんの死体を最初に発見した時もそうなんでしょうだったらいくらでも嘘をつけるよね嘘って当然実 もちろん嘘ってことその可能性はだって目撃者はひなただけだもんなもちさんが嘘をつくのですかもちろん彼がん2人それらの死体を映画に見立てたのもべてひなたんの仕業だろうねえ<音楽>ひなた君の証拠 のさんちもちろん嘘その可能だって目くなぜ日向さんもちろん彼が日向君くんはそれらの一人を言うそれは違うぞ俺は犯人なんかじゃないできるわけがないよねは日向君くんは事件前にあの映画を見ていなかったあの総体験は一人につき間違いないよねモノクマ 何も間違いありませんつまり事件前に映画を見てなかった彼にそれとも彼に映画の内容を話した人がいるちょちょっと待てよお前だどういうつもりだいや今回は君の目撃証言が前提になるみたいだからウォーミングアップを兼ねてねな何がウォーミングアップだ遊びじゃないんだぞ怒らないでよ無駄な時間を使っちゃったってでは すうことは あ, あ俺と七海と積み木は田中はその直前それに病院にいた尾張と狛江田に犯行が不可能となればありがいがない人だわしもかってことなの然ですやめてください悪いとにかく犯人がライブハなんて悪質な ハウスの中あの扉を内側から封鎖してそれは違うぞ よし分かったぞ わかった最初ただま気づけなくても無理ねいよね。その壁紙を吊るすの照明場じゃあ壁紙にステッパーがいっぱい貼られて犯人はそうやって西園寺の死体をかでも犯人はそこでミ書をそのせいで。 照明バトに急 き, きっと犯人を相当急いだけどそれは。<笑><笑><笑><笑> さんが死んだ時井戸田さんの足は地面についてたんだよその根拠を提示したあいつが歩いて地面に足がつく何かを踏んだ後でもありましたかそれに賛成だ 程度かお里が知れるぞ日向を始めような何か反論があるってことか何か反論があるってことか<笑>いいセリフだなだがいいのか俺様が本気を出せば世界は滅亡するやもしれんぞ怯えて声も出せんかどうやら格の違いを思い知ったようだなだが断罪の時はここからだ せいぜい楽しませてくれよミオダの足の裏の結婚が西園寺のものだとはあありえんなあの現場をよく思い出してみよう床に結婚はなかったんだよその言葉切らせてもらうそっ その前に三尾田さんが踏んじゃってて犯人はそれに気づかなかったんだろうねいくらだまね被害者同じだよ考え方としては残念ながらあのいやサイオンジさんはともかく三尾田さんは本当に殺されたのかなってさ ありえねえだろう彼女絶望病にかかってでも三オダさん無防備に通された体をうんあの二人は間違いなく誰かに殺されたんだねだけど一つだけ疑問が残るのは三オさんは自殺じゃないとしたらひなた君ややらされてたというそんなの僕にはわからないよ自信まんまに言ってんじゃねえ アリバイから崩していく作戦ですひなた一方のサイヨンですつまり<笑>病気 他の連中はどうなんだ朝のアナウンスまだモーテルの部屋で寝てたっつうのモーテルにいたみんながそうだと思うよモーテル組合そっちはどうなんだよ俺はちゃんと自分のコテージにいたぞそれではアリバイにはならん病気で寝込んでいた全員にアリバイがアリバイから崩していく作戦は失敗です。 と終わりさんは一応で、他の朝の穴をまだモーテルのモーテルの痛みモーテル組こっちはどこれはちゃんと自分の糧それではアリバイにはならん病気で寝込んでいたお二人以外に全員にアリバイがないそれは違うぞ あれなんか急に静まり返っちゃったねもしかして混乱させちゃったかなだとしたら自己嫌悪で死んでしまいたくなるよまた始まったそうだせっかくだから僕も殺してくれればちょうどよかったのに。 そうすればあの見立てだって完璧になったなまあ3人殺しちゃうとそんなルールなんてひどすぎるよもういいからおめえは黙ってろずっと黙ってろでも改めて考えてみると映画通りに3人殺さなくてそれだけじゃなくて<笑> 2番目に西音寺のみうーん<笑>だけど で正確に見立てとはそうなんだろう殺害順序の5人がそれ相応の準備をしたまあ中途半端な見たう、ね、何を言いうか。<音> 違うって犯人に連れ去られただけいえもしかしてご自分から向かったのかもしれませんはたまた因果律の意思により導かれたのだ 犯人に連れ去られたとかかもないえもしかして自分から向かったのかそれに賛成だ俺の勘が間違いだって最初で最後の見せ場かもしんねえんだからいや こういう問題じゃ。うるせえ！でかい口聞くのもそこまでだぞ。<笑>サヨンジは部屋に閉じこもってたんだろう？やっぱ連れ去られたとしかかん。犯人が無理やりサヨンジの部屋に押し入って強引にさらって来たんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから、犯人に狙われちまったんだ。 でも西園寺の部屋には鍵がかかってたんだその鍵はあいつの懐にあったんだぞ西園寺が自分で鍵をかけた可能性が高いんだ鍵なんて犯人がかけたんだってホテルの鍵が懐にあったらだって後から犯人が入れただけかもしんねえだろうわざわざ鍵を懐を置くあの鍵には犯人も気づい待てよ西園寺の死体を思い出してみろ着物がめちゃくちゃだったじゃねえか あんな風に着物が乱れてた理由は一つ犯人とバトったからだ俺が連れ去った根拠になんだろうやっぱ俺の勘が当たってんだって待てよサイオンズでしたよ重い着物がめちゃくちゃだったじゃねえかあんな風に着物が乱れてた理由は一つ犯人とバトったから この言葉切らせてもらう。サイおじさんはご自身の気持ち。多分。それで。ただ。だ。なん。 なあ前お前は何か心当たりないのかおい、あ、うんしゃぶっていいのいや、鳥肌が立つほど嬉しいよ。で、どうなんだ口チェックしてる間にずっとミューさんがやっぱり自殺なんかじゃない。はあ死んだふりをしつつ、偽装工作をしたかの。でも思い出したんだ。だからもし彼女が死んだふりをした後で偽装 きっとその結婚付きのあし、だから死んだふりをしてたとは考えられないんだ。あのな、んこれまいったな。ま、マジかえ。おかしい。おかしいぞ。おかしいって。 できるミオダがあの脚立を使って首つい 点があったのは確かにあの脚立の舟に血痕が付着してたただしそれは<音声>その直しかも映像が録画だとは考えられな い, い, いよ 分かったぞ スターた どっちをどう会議室をライブハウスに見せたのかライブハウスを会議室ににせたのか そ, うかもしれないそこで犯人が。 お前しかいない。みきおまえがそう。 そういういことじゃなくてさそれすらできねえなあたたしかにうんどんくさいわよ<笑>いただけでいじめたくなるやつだ<笑>からそんなどそれでも貴様<笑>おい え, えっと ちょっといいいかな<笑>いや差し出がましってのは分かってるんだそれ僕なんかの出る幕じゃないよね出遅れて肝心な時に立ち会えなかったようなやつがこんな大事な時に口を挟んでいいわけがないもんね な, なんだよ急にでもね今回の犯人だけは絶対に見逃すわけにはいかないんだよ僕はずっと怪しいと思ってたんだ 怪しいと見当をつけた上で望む捜査おい何が言いたいのだそのおかげでね、ま、マジでかみんなの活躍に夢中で言いそびれてたんだけどわざと黙ってたんじゃねえだ、えー、問題発行それで駒江田君は何をしてるのいや大したことじゃないんだっ、<笑>早速見てもらおうから仁和田さんの首を取って。 またスーパースーパーから持ってきたってことそう新品ってことを踏まえてロープの中央くらいかなでも、ね、どうしてこんなふに照明バトンに吊るされてるおい話がなげつまりね僕の推測だと犯人が宮田さんの首にロープを引っ掛けたまま両端を思いっきり引っ張って首を絞めたんだよ ロープの中央部分が傷んでるのはこのちょっと待てよだったら学級裁判では必ずしも全員が協力し合うわけ今回の犯人のようにねはそんなことよりロープの話はどうなってそれでも何も僕の話はもう終わっちゃったよなはあ<笑> あれ<笑>首を絞められて殺されたんだよ。 似たようなもんだろう首吊りと考察が似てる首の洗浄痕も変わってくるしね洗浄痕って縄のあっなのに僕らは首吊りとそれどうしてかな誰かの嘘に騙されたのか現場の死体が首を吊ってたせいだろうあれを見れば首吊りだと思って当然だモノクマファイルの情報不足も一因だ首吊りか考察かは明記してなかったからな ミオダさんは首を吊ったわけじゃなくて首を絞められて殺されたんだよ似たようなもんだろ首吊ると絞殺首の洗浄痕なのに僕らがそれ誰かの嘘に騙され た, されたそうかもしれないそう<笑>超高校級え でもカバうそうなつ積みきがかそいつはちほんとにゲスなのだから違うって言ってるじゃないですか悪いけど今回のつみきさんの犯行だけは絶対に許すわけには い, いあの許すもん<笑><笑>そっかみんなは優しいんだねまあそれがみんなの選択だって言うなら 僕はもう諦めるしかないけどでも本当にそれでいいのそれがみんなの希望なのつけでも<笑>私が本当に違うのか、うん、いい加減にいいわけだって俺だってこだけどそうじゃないなあのね 信じることは疑いもするだって肥弁で自分を正当化して自分は悪くないみたいに言い訳して<笑><笑><笑>みんなそういつもそう<笑>悪いのは私だ つみきずるいよずるいずるいずるいずるいよどうして私を許してくれないんですか自分のやったことはすぐに許しちゃうくせに私が何をしたっていうんですかどうしてなればしてくれないんですか次はまともに話してくれない作戦かなこれはこれで厄介だねそれに実は僕もネタギれなんだ どうやって認めてもらえばいいか悩みどころだね手がかりがないなら私もねでもねこのだったら私たちがやりきらなきゃダメだと思うねえ積みきさんあなたが犯人じゃないってことは私じゃないに決まってるじゃないですそれってだから逆に<笑><笑> そ, そんなの無邪気に私ばっかり嫌われな大丈夫<笑><笑>だけどただ彼女だから<笑>どうして私が反響を許していくれ 映像を撮影したのは君以外に考えられないんだよあ証拠でもあるその人がかぶってた麻袋が証拠ですか彼女が着てた患者服が怪しいんですかそれとも履いてた病院靴ですかオミオだと積木は体型が明らかに違うはずだその体型が証拠になりますか患者服の下の体型が判別できたんですかあの映像だけで あんなカメラアングルだけで薄暗いろうそくの明かりだけで正確な体形なんてわかるわけないですよだからもう許してください日なたくん注意深く聞いてね犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ<笑>会議室で映像を撮影したのは君以外に考えた その人がかぶって彼女が着てたそれとも履いてたミーだとつその体型患者服の下あの映像あんなカメラ薄暗いの正確なタイだから日向君犯人のミスを指摘できるのは君だけだよ私は犯人会議室で映君以外にかぶあその人がかぶってた朝袋がしょ彼女が着てた患者服が怪しいんですかそれとも履いてた病院靴ですか 会議室で映像を撮影君がにかんが。 証拠でもあるその人がかぶってた麻袋が証拠ですか私は犯人会議室で映像君以外にかぶったその人がかぶった彼女が着てたツエとも履いてたミオだとつその体形パンジャックの下あの映像あんなカメラアングルだけ薄暗いろ正確な体だからひな君犯人のミスを指摘できるのは君だけだよ 会議室で絵像、君以外に考えたその人が被って彼女が着てた、それとも履いてたミーヨーだと詰めたその体型、彼女服の下の顔の映像だあんなカメ ラ, カメラその矛盾撃ち抜く積木。今まで何度も言ったようにそ、それがどうかしたんですでも俺は…<笑>それ、あんなカメラアングルだなんて…<笑> 日向君しか見てない映像のカメラアングルをそれはそれが嘘の代償なんだよつむきさんも<笑>マジマジなのかよ。<笑>あれ？あれあれあれあれあれあれあれあれ あ, れあいすそいえええええええええええええええええええええええええうえええええええ 無理なんだもんほらナイスじゃじゃーん あれは限定品のトートバッグえ一1つしかないトートバッグをそんなの無理に決まってますよねだからねあの映像は捏造でもないしだから許してくれますよね王女際の悪じゃあ許してくれるの許してくれるまで何度でもせつえ<笑>こいつ I'm sorry. 止めてくれ 事件のす <笑><笑><笑><笑><笑><笑>この感じ、この絶望感、積み木さん、もっとその前にお時間を拝借。 でしょねえ。なんだと僕はね ほら。 人だって。 これはフフ<笑>でも絶望的だ。